皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年1月20日、週末になってようやく今週の週間もほぼ終わりましたので、キラキラマラソンをやっていました。知っている人は知っていますが、このマップがやばいです。ご覧のように、青い宝箱が4つも出ています。せっかくなので、実はまだ一度も見ていない、あのシステムメッセージを出すことに挑戦してみました。 つまり、1日10個までしか青い宝箱は取ることができないというやつです。サーバーを変更したりして乱獲しないと普通は見ることができないやつです。それをようやく見ることができました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。